ゲスト審査員として登場し、黒柳徹子をフォローした。ハブは、袴姿で登場。隣に座った黒柳がコメントを求められた際、ペンライトを持ったままマイクを持たずに話し始めると、マイクを差し出す場面があった。視聴者からは、ハブくんさすが。ハブさんの優しい。袴姿かっこいいし、ハブくんフォローが早い。対応まで噛み。 素敵すぎるといった声が寄せられた。今年の紅白は、司会を大泉洋、橋本環奈、桜井翔、スペシャルナビゲーター、桑子真帆アナウンサーが務める。テーマは、ラブピース、みんなでシェア。同曲は、2022年の最後を締めくくる時間に歌で平和の尊さや希望にあふれた愛を感じてもらいたい。大晦日を年に一度の 晴れの日にしたい。みんなで楽しめる歌のお祭り、最高のライブエンターテインメントを届けたいと思っていますとしている。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。数々の快挙を達成し、男子フィギュアスケートを牽引する羽生譲る。